大変だ。こっちかなやっほー<笑>おいしょちょっと腹ペコ<笑>いつものごとく<笑>乾杯 美味しい今洗い物を終えて洗濯物畳たたんで<笑>午後2時半とかそんな感じなんだけどさちょっと朝から何も食べてないからちょっと今日ここでねすき焼きをやろうと思ってすき焼きっていうか実はあんまりすき焼き好きじゃないの<笑>じゃあんでやるんだって話なんだけど年末だからふるさと納税を し, したわけよ そしたらさ、いいお肉が届いたからこれはすき焼きかなと思ってすき焼きっていうかすき焼き風そうそう、すき焼き風をやろうと思って、あーめんどくさい<笑>めんどくさいってね<笑>ひどいよこうしよっかなんかさ今日やる気はあるんだけど<笑> 切ったりとかめんどくさいから全部ハサミでやろうかな<笑>、ね、美味しそうハサミで失礼いたします立派なネギだ という間に準備完了。す<笑>き焼き風です。<笑>よし、準備が整ったので、やっていきます。改めまして、乾杯。<笑>これを、まずこの牛脂、牛脂を。よいしょ 新ご飯って私なんだかんだ好きなんだよね<笑>まずは牛脂を敷いてすき焼きってあんまやらないからどうやってやっていいかちょっとよく分かってないんだけどちょっともうこれ頼みだから<笑> とりあえず卵とく<笑>まずは一枚お肉食べようかな野菜とか入れる前にまずはお肉を食べよ う, う大きいね、このお肉ちょっと待って大きいわこれ置いとけばいいのかな き奉行みたいな方がいたら怒られそうだうわしっかり絡めていただきます お肉の味がしっかりしてて美味しいよ、うん、これは美味しい<笑>すき焼きが嫌いなんて言ってごめんなさいって言われてるもう少しタレ足してぐつぐついっちゃおう <笑>とりあえず全部入れてた。<笑>うんうん。うん。う<笑>ん<辛わ>。うん。あ、からっぽしい。ちょっとお肉が大きいから少し切ろうかな。 セット完了<笑>ハイボール飲む乾杯<笑> 美味しいスカッチって見えないよねカーテン閉めてきたわもう一回乾杯しながそうか<笑>いらないよもう一回しとこう乾杯<笑>美味しいえすごいいい感じだよちょっと見える こんな感じ。すき焼きのタレが少ない感じもするけど、なんかあんまり濃すぎるの好きじゃないから、これぐらいでいいかな。さあ。油揚げがおいしそうで。油揚げ食べようかな。いただきます。うん。うん。 おいしそうおいしくてやばいネギもいっちゃう、うんあっ<笑>あっ<笑><笑>あんあっあ しいめっちゃおいしいんだけどちょっとすき焼きいいわすき焼きのおいしさに今気がついたこの年で、ね、細そておいしい牛肉牛肉のうまみをいろんな野菜とかが吸ってくれて野菜とか油揚げがすごいおいしくなるねちゃんと野菜入れればよかったな買ってくれた後悔してる <笑>うん、うん、うんんんん油揚げ と, ネと美味しすぎていうん、なんだこれはふふうっくり。<笑> だちょっとは<笑>あっという間だ乾杯<笑>おいしいわ。 フラーメン今日の優勝<笑>卵足すわフラーグけどやっぱあれだねあの私さ煮魚と焼き魚だったら焼き魚選んだの ちょっとこの甘い感じの味付けにあのもう3分の2ぐらいは食べたんだけど飽きたもうちょっとあっちに移動して違うもの食べたいこれは保存しとくわちょっと卵が余っちゃってもったいないから、まあ、私しか食べないしここで一回卵とじだけ作っちゃおうかな 胃もたれしてるんだけど、なんだいタレが多かったのかな。いいお肉は上質な油とはいえさ、油が多いばあの赤身かなと思ってきておならみたいなことしたよ。聞いた聞いたっていよく聞こえた。おおっつって。<笑><笑><笑><笑> そんなこんなで私の昼飲みなんか午後の中途半端な時間飲み乾杯<笑><笑><笑>美味しいちょっとキムチでさっぱりする。<笑><笑> コレステロール値高いから。<笑> 今からジャイアフルみたいな昼寝かな。<笑>そんな気よ実。お疲れちゃってさ。<笑>それさっきのちょっとだけ持っていた。<笑>もうタレ治ったわ。<笑><おっ><笑>いただきます。<笑> フん、乾杯